冷たい風雲を船にして墨絵のような海の絵が見てるいつかあなたが話してくれたあれが潜水島私ひとりきりはとから雁木へ え「あなたは心の端に立つ」「あとおろうの」「残した愛も残された愛も」「潮町港友の浦安堵城」 鉛色の空が崩れても雨が降るだけ雪は降らないとあの日あなたが教えてくれた冬のゴージョパリ僕ばかりしめて我慢する 「笑ってしまった小模様」「遠くの島影にじむのは瞳の雪」「一粒ポロリ未練がポロリ」「癒しておくれ」「友の裏棒状 私ひとりきりははからがん家はねばえふたばいあなたは心のはに立つああとおろののした愛も残された愛いも潮待ち 「友のボジョ